一緒ひなたぼっこして大切にお世話するんです<笑>だから見ててください一歩ずつ進んで大人になっていく私をもっと大きな海へ泳ぎ出してみせますか